はい、それでは佐野さんをディスコで、ディスコで拍 手, 拍手でお迎えください。お願いします。<笑>はい、いいですかね、始めますね。はい、お願 い, はいお願いします。はい、ええー、ドキドキだ<笑>。はい、ではですね、ラズバイトダッシュで環境ダッシュボードを作ろうという、えー、話をしたいと思います。よろしくお願いします。はい。 まずお前だれよということで自己紹介なんですけど、私は佐野と申します。今日は静岡から、えー、参加してまして、えー、富士山が見えるところに住んでおります。はい、仕事はですね佐野、えーまあ、設計事務所というところ、ねえー、にいます。あのまあ、あの小さいところですけど、自動車向けのです、ね、プレスカナガとの機械設計の設計事務所をやっております、はい。ちょっと専門的なものなんですけど、最近はですね、えーとまあ、3D キャッドを扱ったりしていることもあって。 3D データの制作とかモデリングもやっております。はい、で私は、まあ、私の担当はですね、まあ、IT 系のまあインフラとかですね、えー、業務で使うアプリを作る担当をしております。はい、その他もろもろですねで、えー。米農家だったりします、はいで。コミュニティはですね、静岡の Python コミュニティに属してまして、えー、Python ソルガーで、あと p y コ o n m 静岡のスタッフもやっております。はい、あと、シビックテックで、えード法富士の国さんにちょっとたまにお手伝いしております。 こ の, このトークの趣旨とマチベーションです。趣味プロジェクトを紹介しつつ、Python を使った IoT とデータ可視化をでも交えてお伝えします、はい。主にこの2つです。本日お伝えしたいことも、まあ、この2つになります。はい、目次はいかのような形です、はい。ということで今日のテーマはですね、タイトルにです、ね、3つのこういう名詞があるんですけど、 えー、まあラズパイはですね、ラズベリーパイのこと。で、ダッシュはですね、まあ、プロトリー社がえー作っているダッシュという、えー、ウェブアプリを作るローコードフレームワークになります。で、ダッシュボードはですね、ダッシュボードアプリのことです。はい、ということでですね、えー、と本編に進んでいきたいと思います。まずですね、まあ、モチベーションのまあ大きな紹介になります。はい。えー、私ですね、まあ、趣味でえっと、まあ、ちょっと最近アプリケーションを作ってたんですけど、ホームエンベダッシュというプロジェクトをやってます。 これはあの、まあ、環境ダッシュボードって日本語で書いてあるんですけど、その通りのままで、環境センサーの情報をです、ね、ダッシュボードで見るアプリとシステムになります。でグラフ で, です、ね、1日分と1週間分の推移を見ることができる、まあ、ダッシュボードになります。はいまあ、ちょっとアロー全体構成、もう少し紹介します。はいまあ今日の技術の概要にもなりますが、センサーードとダッシュボードに分けて作っております。 センサーノードはですねダッシュ、ラズバイとセンサーを使って、でまあ、センサーノードは一応複数対応していますで。ダッシュボードは先ほど紹介したダッシュ、まあ、プロットリーとダッシュですね。プロットリーはですね、まあ、今日の PyCon、えー、JP でたくさん上がっていたと思いますけど、グラフのライブラリーになります。はいでえーとまあ、間を保つような形でこうセンサーの情報はですね、Google シート h e API を使ったりしております。はいまあ、こういうのを作っているんですけど、なんで作ったかというのをちょっと紹介したいと思います。 そもそもですねセンサーとかダッシュボードはすでに製品とかサービスが多数あります。まあ、環境センサーでいうと、まあ、写真の通りにですね、まあ、いろんなものがありまして、えー、クラウド対応しているとか、まあ、高価な製品の精度がかったりするものもありますで。ダッシュボードアプリもですね多数ある、えー、まして、えー、OSS のサーバーアプリとか、サービスとしても無償、優勝さまざまあると思います。はい なんでこんな中で作ってるかっていうとですね、まあ、作った理由は自分が欲しもがなかったためですまずですね気圧の状況を見たいということで私ちょっと首を悪くしてですね低気圧に弱い人間になってしまったのでその不調の前兆を調べたいっていうのがモチベーションにありました、えー、予報サービスはあるんですけど、まあ、現状をちょっと見たいなというふうに感じていたので、えー、っとどうにかしたいと思ってました まあ世の中にはですね気圧対応されている製品まああのサービスあるんですけど、えー、まあちょっと以下の理由で手が出しづらかったなというのもあります。あと見守りに使いたいということで、えー、実家のですねえっ、ー、と祖母の部屋の状況の確認にえ少し利用しておりました。で高齢者はですねどうしてもあの気温の変化を感じづらいということがまあ私も実体験でえっと分かって。 いたのでちょっとこういうのを用意したいというのと、まあ、体感よりです、ね、数字化された方が対応しやすい見守っている側も対応しやすいと感じていました、はいでまあ、ちょっとセンシティブな環境でもあるのであまりこう扱ったことないサービスは扱うのはちょっと不安だなというふうに考えていましてまあ自前で作ろうというふうに考えておりました、はい、ちょっと矛盾してますね実はね、はいでまあ、欲しいものないんだったらまあなら自分で作ろうということでまあキーノットの1日目の谷屋さんの お話しされていたことになるんですけど、まあ、ちょっと多分違う文脈だと思いますが、まあ、あのメーカーというです、ね、文化があります。えー、私ですね、まああの元からものづくりが好きな人間なので、こういった文化に触発されまして、まあ、世の中に存在しなければ自分で作る精神というんです、ね、あのもの う, こうちょっといろいろやってみたいなというふうに考えてお、えー、りま す,、はいでですねえー。そういう方々の先人をです、ね、ちょっと紹介させていただきます。 まずですね、えー、小池さん、えー、パイコン j p のキーノートスピーカーされたキュウリ農家さんです、えー。機械学習でですね、キュウリの仕分けを行うプロジェクトなんですが、えーまあ、仕分け機自体も一から 作, りまし作られましてで、学習のキュウリの画像とかですね、自身の農園で育てたものを利用されているそうです。でもう一方はですね、唐、えー、揚げさんです。唐、はい、揚げさんあのパイコンに静岡 キーノーノトスピーカーを担当いただいた方でですね、すでにさまざまなことをされている方でもあるんですけど、AI ルンバがですね、えーと、なかなか面白かったなと思って紹介させてください。えーね、AI ルンバー、まあ、元とルンバーはです、ね、外部のインターフェースが備わっているという、まあ、最近のものはあるかちょっと分かんないんですけど、えー、なんですけど、まあ そ, のですね、それをこう接続、ラズパイと接続してで、ロボット用の OS の、えー、ROS。 を使って発行されているそうですさらにその発行するために手軽なえと基盤手軽にこう接続するための戦況の基盤を作られたりとま あ, あの何か言いたい方、まあ、お二人ともですねこう自分で欲しいと思うものを自分の手で作るようなことをされております。はい、こういう文化にちょっと憧れたなっていうのが一つあります。はい、でまあもう一つ個人的に解決したい問題があるんですけど。 これはですね、まあ、私、ガジェット好きというのもあるので、まあ、ラズバイです、ね、あのが大量に家に転がっていることがあります。はいえーまあ、ただ、ですね、しかしですね、先人はこう言います、えー。マイコンはとりあえず全部買って積みましょう。そんでから勝負とのことだそうです。はい、ということで、えー、積みモードのある方はですね、贅沢に使って、まあ、快適な日常を手に入れましょう。まあ、もちろん新しく購入していただいてもいいかなというふうに思っております。はい えー、戻りまして、えー、今日のですの、ね、トークで使うデモアプリを少し簡単に紹介させてください。えー、今日はですね、えー、ホームエンベダッシュというプロジェクトをやっているんですけど、ちょっとこれを紹介しすぎると、コードが結構あの複雑だったりするので、えー、ホームエンベダッシュミニというですねデモ用のアプリを、えー、と作りましたで。こちらをですね使って、えー、お話ししたいと思います。開発していきます。はいえー、すみません、ちょっとお茶を飲ませてください。 はいえー、ではですね、次に Python と IoT という話で進めていきます、はいえー。より手軽に Python で IoT を使う方法を紹介させていただきます。はい、Python と IoT を扱う選択肢というのは、えー、私が知っている限りりは今のところ、まあ、ポピュラーなのは3つかなというふうに、えー、見ております、はい。まず最初ですね、えーラズパイ、ラズベリーパイですね。 ラズベリーパイ自体はです、ねまあ、皆さんご存知の方も多いと思いますが、えーっとまあ、軽く説明させていただくと、もともとはです、ね、教育目的の ARM 系の CPU のシングルコンピューターになります。まあ、ただあの、もうすでに業務利用されている方も、あのプロトタイピングで使われている方も多いと思います。まあ、そういう用途でも使われるようになったそうです。で、インターフェース化オフだったり、えー、あとは、えー、最近のラズベリーパイ。 の製品自体ですね、かなりスペックが良いので、あのデスクトップ端末で使ったり、もともとヘッドレスサーバーとして使うという方も多いとあの聞いております。IoT の側面から、えー、と補足すると、まずラズベリーパイ、ラズパイはですね、Linux 自体が動きます。えー、Linux に CPython が一応入っているので、CPython そのまま、えー、利用できます。 はいでえー、ラズパイにはですね GPIO と呼ばれる、えー、デジタル入出力を行う、えー、そういうあの接続処方があります。あの後で見せますけど、まあ、ピンが立ってあるんですねで。そのセンサーをそこに接続して、えー、利用します。はい、でセンサーと、まあ、そのラズブリッパイどうやって通信するかというと、まあ、いろんな方法があるんですけど、ラズパイでですね答えをしているものとしてはシリアル通信規格として SPI とか I2C。 はえー、よく使われております。はい、ということで、アンカー、一応あの下から5000円、上はまあ1万円程度。で、まあ、1万円ってちょっとどうなのって話もあるんですけど、あまあ、一応安価ながら、まあ、高性能な IoT 端末として使える一方ですね、えーと、電源がちょっと必要になります。供給する必要があるので、えー、ここだけはちょっと気をつける必要があります。はいえー、次、マイクロパイソンとサーキットパイソンについてです。はい 2、えー、つともちょっと一気に説明します、えーと。マイクロパイソンはですね、えー、マイコンボード向けの、えー、パイソン o 処理系になります、えー。ここでいうマイコンとはですね、マイクロコントローラーのことで、えー、特定の機械、まあ、機器制御ですね、最適化されて集積回路になります。もともとクラウドファンディングで生まれた PyBoard というですね、まあ、あのあのマイコンボードがあるんですけど、その開発環境として作られたそうです。 次にサーキットパイソン、えーと。続けた理由はここなんですけど、マイクロパイソンの派生系とあります。フォーク版です。で、フォークした、えー、企業がですね、まああの、エイダフルーツ、a フルーツというそうです、えー。というオープンソースハードウェア企業がですね、もともと教育向けの製品を扱っているんですけど、あのそういったところでこうより手軽に扱うために、えー、フォークして開発支援されているそうです。 でえー、専用ライブラリーが実は豊富で、あのーまあ、マイクロパイソンももちろんライブラリー使えるんですけど、えー、サーキットパイソン向けのエコシステムがかなり、えー、っと よ, くよくてですね、まあ、センサー、よく使われるセンサーとか LED、まあ、モーターなどのモジュールがです、ね、少ないコードで扱えるというのが特徴になります。でどちらとも一応同じ処理系になるんですので、えー、っと共通の特徴をお話しすると、えー、まずですね、Python の Cpython。えー C 3.4、ね、とあとは 3.5 の一部の文、ね、法をベースにした、まあ、独自の処理系になります。はい、で、まあ、これ、なぜ独自にするかというと、マイコンはです、ね、それほどこう、まあ、の普通のコンパソコンのです、ねえー、とスペックよりは、まあえー、なかだか限られている、リソースが限られているので、マイコン向けにカスタマイズされています。 でえー、と標準ライブラリもカスタマイズされていたり、サードパーティーライブラリもそれ向けに作られております。あ, すみませんあとですね、えーと、シリアルポートから、まあ、直接レプルです、ねえー、を実行することもできます。はい、でこういった特徴がある、えー、と処理系なんですけど、もともとは、まあ、そのメーカーの専用の、えー、Python の処理系だったんですけど、まあ、その後、ですね、えー、少ししてから、えー、他社のマイコンにもどんどん移植されるようになりました。 ので、まあ、使われ方はですね、えーと、ラズパイより安価でですね、まあ、電源はバッテリーも実は使えます。が、CPython-like、まあ、ではないので、えシー t h o n l i k なんですけど、完全互換ではないので、そこは注意が必要です。はい、次にですね、最後、今回使う話なんですけど、えー、ラズパイとサーキットパイソンの組み合わせです、はいえーと。サーキットパイソンのライブラリをラズベリーパイで扱うという選択肢があります。 これですね、どうやって実現させているかというと、エダフルーツブリンカーライブラリーというものを利用しています。でこのライブラリー、どういうものかと言いますと、えー、サーキットパイソンのです、ね、ハードウェア向けのインターフェース、あピンが出ている、ああいたインターフェースを、ですね、ラズベリーパイの GPIO、こちらもピンが出ているんですけど、この GPIO に変換するライブラあのレイヤーとなります。 のでこ の, あのブリンカーライブラリを使っていくと、えー、ラズベリーパイとサーキット Python 間で、えー、コードの相互利用がしやすくなります。ということで、えー、とラズベリーパイ、まあえー、と比較的手に入りやすいし、まあ、Linux として使えるような、えー、環境と、あとはサーキット Python のです、ね、専用コードでこう簡単にセンサーとかと接続できるという、まあ、いいとこどりをです、ねえー、行うことができます。 が、相互利用するときにですね、どちらかに依存するようなコードを解体すると、ちょっと扱いが難しい。はい、ということで、ちょっと長々説明しましたけど、まあ、まとめはこういう形になってですね、今日はあは右側の、一番右側の、はい、ものを使おうと思います。はいえー、ということで、デモです。<笑>ここから本番です、ね。デ、え、モ、ー、で, ですね、きょうはです、ね、温度気圧、温度湿と気圧センサーからです、ね、情報を取得するというデモを見せたいと思います。 こういう最初のデモですね。はい、で実際にあのここにある ラ, のラズパイ 4B という一番最新のものと、あとはまあちょっとここの後ろにある、えー、VME280 というセンサーを接続してまあちょっと実行してみましょうということまずやってみます、はい。で、これデモを試すに必要なものを一応挙げておきましたが、まあ、今日皆さん多分これからえと注文しても多分難しいと思って、後ほどまあ興味があれば買っていただければと思います。 一応、アマゾンでも購入することはできますが、まあえー、使っているセンサーが秋月電子通商さんのものなので、まあ、そちらで購入されることがお勧すすめです、はい。というわけで、えーと、画面切り替えます、はいこれかなはい。画面見えてますでしょうかね。あんまり悠長なことを言っていると時間なくなっちゃうんで。 刺さっていきます。はい、こ, れこれがですね、えー、とここにある乳、まあえー、白色の、えー、穴がたくさん入いているのがブレッドボードになります。ここの、えーとまあ、数字ですね、数字のこの横列がですね、えーと、なんていうんですかね、電気的に接続されていて、えー、とここに、えー、刺しておけば、まあ、同じような配線と配列としてこう使われるようになっております。で、今ここにセンサーがありますけど、ここのセンサーですね、今接続しておりますね。ここに をンこういうものを使って、えー、ラズベリーパイと接続しております。えー、ブレッドボードの方はこうはピンが、まあこうッてあってパッてですね。 で、ラズベリーパイの方も同じような形 で, ですね。こちらはメス側となりますけど、こういうふうにつながっております。はい。えー、こんな感じでつながっているので、じゃあ次は VS コードに切り替えてですね、こちらがいいか。はい。ペーストしてみましょう。はい。これちょっと今、別の方のが出てる。 見えてますかねここに温度と湿度と気圧と、あとは、えー、これコードらしいです。はいで。こんな形でですね、あ, あ、すみません、コードが出てなかったですね。えー、コード出しますこ。こちら、こちらになります。はい。 あのこれだけの行動量でですねえとすぐセンサーと接続できて、こういうふうに情報が取得できるというのが、サーキット p y t h o のエコシステムだったり、あとはブリンカーライブラリを使って、こんな形でやっています。ちょっとまあ分かりづらいけど、少し指を加えると、指の方が冷たいかもしれないですね。ちょっと温度が下がったんですけど、ちょっと分かりづらいですね。はい、すみません。配線の様子ですね、ちょっと先に見せたんですけど、 えー、配線はですね、まあ、一応あの、資料として残しておきますので、こちら参考に接続してみるといいと思います。はい。で、えー、っとなんかな、はい。で、テストさせたコードは、まあ、先ほど見せた、えー、こちらですね、こちら、えーっと、左側にあるコードです。はい。で、えー、すみません。えー、っと、これですね、今、VS コードで、えー、Python パイソンを動かしたりしあのラズベリーパイ、ちょうど実は動かしたりするんですけど、えー、VS コードで、えー、あごめんなさい、ラズベリーパイで開発しやすくするという方法として、まあえー、私最近使っているのは、VS コードのリモート開発です。えー、リモート SSH というものを利用しています、はいで。これはあのーまあ、SSH の手法なので、ほとんどあのそのままつあのよく紹介されている方法で使えるんですけど、 ちょっと注意があって、えー、ラズベリーパイの最近のものでないと利用できない。そうです。まあ三 ラ, ラズベリーパイ4と一つ前の3ですね。こちら注意が必要になります。あ、スライド出なかった。はい、ごめんなさい。スライドこれです。はい。なかなか切り替え難しいな。はい。えー、あと12分ぐらい。はい。間に合うかな。えーと。はい。えー、では、ダッシュでダッシュボードアプリを作るという話します。はい。 でまず、ラッシュの紹介は、まあ、あの一番最初の冒頭にお話 し, しましたが、ウェブアプリを作るローコードフレームワークになります。でプロットリー社が作っているんですけど、まあ、プロットリー自体もグラフライブラリーの名称になります、はいでえー。グラフライブラリーなので、えー、と一緒に使うので、データ分析向けのプロトタイピングをするのが、まあ、そもそもの目的になっています、はい。サンプルとかもあるので、えー、と後ほど見ていただければと思います。 特徴はですね、ほぼ Python のみでウェブアプリが作ることができたりですね、あとはまあ動的な操作ですね、コールバック機能というものを利用します。はい、ちょっと太字のところだけ解説しま す,、えーとですね。ほぼ Python のみでウェブアプリを作れるということで、えー、まず HTML タグをです、ね、書く必要がありません。えー、と具体的には HTML の、まあ、タグは使わないんですけど、 HTML を扱うコンポーネントがすべ、えー、て用意されておりまして、p y の操作のみでアプリケーションを作ることができます。えー、あとですね、dash コ r c o m p o n というものを使って、えーまあ、HTML のフォーム以上の、えー、ちょっとカスタマイズされた高度なフォームや操作インターフェースを扱うこともできます。どちらかというと、こちらを使う方が多いんじゃないかなと思います。でえー、プロットリー、まあ、グラフライブラリーとです、ね、連携して豊富なグラフを扱うこともできます。 ただ注意としては、HTML を書く必要がないイコール、HTML の知識が必要ないというわけではないので、まあ、HTML をある程度知っている必要があるのが前提となります。えー、一番まあ簡単といいますかね、シンプルなダッシュのアプリはこんな形になると思います。はい、アプリの初期化をしてです、ね、まあ、タイトルを設定して、えー、ここのレイアウトが Web アプリのえと表示なりをこう決めるような場所になりますね。 で最後にスクリプトの実行しているときにサーバーを動かすと、こんな感じでブラウザ上に出てくれます。はい、ちょっとお茶すみません、はい。これだけだと、ただ表示するだけになってしまって、まあ、それでも全然いいんですけど、まあ、少し動的な操作をさせたいなというときはです、ね、コールバック機能を使うことができます。 例えばですね、どういうものかというと、えー、と HTML のフォームとかを使ってですね、まあ、情報をちょっと切り替えるとか、まあ、グラフを切り替えるとか、まあ、入力した内容をそのままあのあれです、ね、反映させるみたいなことをしたりですね、まあ、あとはあと私のこのプロジェクトでも使ってるんですけど、定期的な更新を行うときに使います。他にもいろいろあります。 でこのコールバック関数、コールバックの機能は、どういうふうに実現しているかというと、コールバック関数というのを用意して、まあ、専用の、まあ、これはコールバックですよっていうデコレーターを使うことで、まあ、あのコールバックを実行することができます。はい、ちょっとコードを見た場合と思います。これ、先ほどのシンプルなアプリに少し、これがインプットフォームです。まずインプットフォームを追加してですね。 で、p タグといのを追加して、実はここにインプットした内容をここにこう出力するみたいなことができるようになります。えー、続きです、コールバックのデコレーターをですね、つけて、この人はコールバック関数ですよというふうなことを表しております。えー、このアウトプットが出力です。まあ、値として、値とか、えー、とここだとと、 えー、アウトプット P という、ここの ID と同じなんですけど、この ID のチルドレン、まあ、HTML という雇要素ですね、えー、をまあ更新するということになります。つまり何も入ってないんで、テキストがそのまま入るはずです。で、インプットはですね、インプットフォーム、えー、と、はいえー、ここですね、インプットフォームのですね、これ ID ですね。で、ここのバリューですね、ここのバリューの値を変更されたら、 えー、と入力があったというふうに見なして、ここの関数を実行してくれます。で、えー、ここの、えー、インプットバリューというのが、ここのインプットのです、ねえー、内容がここに入ってくるので、あとはそれをアウトプット側向けに適切に、えー、加, 工加工ですね、加工して、それで、えー、っと実行すると。はい、というと、えー、こんな形 で, です、ね、入力にこう、ま、デフォルトで入っているんですけど、この、えー、入力のフォームをです、ね、切りあの入力別のりォーム入力別の 文字列を入力すると、こう 出, 力でえー、出力がです、ね、こうちゃんと変更されていく。結構リアルタイムに変更されます。はいでえー、ホームウェブダッシュはですね、えー、1日と1週間のグラフをこう切り替えれるということで、これも同じような形で、えー、コールバック機能を使って実現しております。はい、こういうことができるということですね。はいまあ、ちょっと tips なんですけど、h o t r e a d ト o ードードによる開発支援ということで、 えー、自動的にですね、ああのすみません、コードをです、ね、変更すると、自動的に、えー、アプリリロードしてくれます。これ、まあ、デバッグモードを有効にしておくと、そのまま使えるので、まあ、開発しやすいということで、えーまあ、一番最初はこちらを有効にするとおすすめです。 はい、あとですね、デバッグモードだと、えー、こういったメニューが出てきて、このコールバックのです、ね、入出力の状況も、ここですぐ分かるようになるので、まあ、何かちょっと失敗したコードがうまく動かないなというときに、こちらを確認すると便利だったりします。ということでデモの、えー、デモしていきます。えー、さっきのです、ね、センサーの情報を可視化するということで、えー、実際にダッシュボードを実はまあ作ってあるので、まあ、それを見ていこうと思います。はい いろいろ書いてありますが、まあ、ちょっとセンサーのデータをですね、えー、見たり、えー、記録したものをですねグラフにするということになります。はい、ということで切り替えます。よはいえー、こちらがです、ね、ホームエンベダッシュミニになります。えー、っと具体的には、えー、コードを紹介しているので、また、えー、何かわからなければ、スクラスピーカーとかで聞いてください。はいででえー、っとですね センサーの最新の値を見る、えー、部分はですねあ、ちょっと概要を説明しますと、えー、っとここが先ほど、えー、スライドで紹介していた、まあ、全体のレイアウトをです、ね、組んである場所です。でここの、えー、っとエイテストセンサーバリューとかですね、このセンサーグラフが、まあ、それぞれ、えー、現在の値とグラフを作るための、まあ、一応関数にしていますで、えーっと。最新の情報をです、ね、取得する前に、えー こ, れかはい、ここですね、センサーの値を取得した上で、まあ、そのセンサーの値をもとに、えー、それぞれの関数を実行しております。はいまあ、この、えー、とゲットセンサーバリューズはですね、まあ、上にあるんですけど、もう単純にこうセンサーの、BAB280、えー、のセンサーをこう記録する、記まあ、取得するだけですね、取得するだけの関数です。はい、それらをですね、まあ引数でこう、えー、手に入れて、まあ、一応最新の時間もですね、えー、作って、ですねで、それぞれをまあ 変数で、えー、入れた上で、えー、ここでですね、HTML のこうレイアウトを作っております。こんな感じで、まあ、ラベルにこうですね、えー、っと、かなに入れ子になっていて、えー、P タグでこう出ているということです、はい。で、センサーのグラフですね。センサーのグラフは、えー、っとですね、こちらの、えー、ご, めごめんなさい、上の方ですね。はい。ここのセーブセンサーバリューでですね、えー、CSV ファイルに記録、あらかじめ記録してます。 記録する、まあ、コードは、まあえー、とちょっと長いので、はい、あの省略しますけど、まあ、単純に CSV ファイルで記録しているだけです。はい、でそちらをです、ね、グラフとしてこう出す、まあ、ここの関数になってです、ね、戻り値は HTML のレイアウトの。 センサーバリューを、ね、ののデータフレームあの CSV をです、ね、データフレーム化してそのデータフレームを、えー、っとプロットリイエキスプレスというです、ねえー、プロットリーのグラフを作る時にちょっときに簡単に作れますという、えー、専用のモジュールがあるのでこちらを使って線グラフを、ね、作っております。はい、3つ、えー、温度と湿度と気圧です。 でこれを実行します。実行すると、あんま時間ないですね。ちゃんと実行されてるかな。お出てこないですね。まずいですね。あんま時間ないですね。 こんな感じで記録された、えー、あすいません最新のセンサーの値と、えー、ここに温度湿度です、ね、こういった温度湿度、気圧がそれぞれこう出てくるようになっております、はいえー。これですね、コードの量としては、えーまあ、200行もないですね。えー、なのに、まあ、センサーの値を取ってきて、それでグラフとかですね最新の情報の値を値作ってこう、えーと、ダッシュオブアプリにまでにするっていう、ここまでできるようになります。はい これすごいですね。まあ、あのライブラリーが強いというのがまあ一番の理由です、はいえー。ちょっとスライドに戻します。まあ、ちょっとあと2分ぐらいしかないんで、えー、早めにいきます、えーと。複雑化したらですね、まとめてコンポーネント化するといいですよというのは、先ほどお話しした通りカプセル化のことになります。えーまあ、レイテストセンサー、まあ、現在のセンサーバリの値ですね、はこういう形で関数化してまして、戻り値にですね、HTML のレイアウトをです、ね、こう入れてあるので、 ここのですね、えー、と全体のレイアウトの、ね、中にですね、ここで実行されると、まあ、こういった HTML のレイアウトがここにそっくりそのまま入るようになるので、えー、こうした方が便利だと思います。はい、あとは、コールバックの処理をするときにですね、えー、どういうところがこう変更あるかみたいなのを分かりやすくするためにも便利だと思います。はい。スライド戻って。はい。 えー、ともうちょっと時間ないんで、あと1分しかないですね。はい。えっ、ー、と、ブートストラップに対応している、えー、ライブラリもあります。これ、えっ、ー、と、すみません。もうそれ、もう紹介できないんで、えっ、ー、と、後ほど、アス s p スピーカーでまた見せればと思います。ぜひ来てください。はい、デモですね。はい。ということで、まとめです。はい。今日言いたいことはこういう話でした。えー、IoT、そうですね、センサーで選択する、まあ、いい方向と、えー、データ可視化をする上で、えー、便利な方法です。はい。で、まあ、欲しいものないと自分で作ろうと、見たい。 目の周りでですね見えない情報という、まあ、数字ですね、は可視化してみると面白いんじゃないかと思います。はい、終わりですね。えっ、ー、と、まあ、こういう形でですね、いろいろ、えー、きっかけになるといいなというふうに思っております。存分にテクノロジー楽しみましょう。 お知らせ、あと10秒。マ<笑>イコミに静岡2021あります。ぜひ来てください。えー、なんか LT みたいな気分ですね。<笑>えー、はい。詳しく、もうじき LT の募集とかすると思います、えー。イベントの詳細も公開しますので、ぜひ来てください。以上です。ありがとうございました。 あ, ありがとうございます。時間になりましたので、<笑>佐野さんのトークを終了いたします。はい、発表ありがとうございました。参加 者, 参加者の方は、ディスコードで発表者に大きな拍手をお願いいたします。質問がある方、また直接お話したい方は、<笑>ディスコードの Ask the Speaker のトー ク, のトラックチャンネルに移動してください。Ask the Speaker のトラックは、s h a r p ア y c o n j p 3です。 また、スポンサーによるスペシャルブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加いただいている皆様は、スポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただきます。応募いただくと、豪華商品の、景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。